9348兆4940億百3 0 7万、ね、450円。ななりごめんさんあった人経です 伝わったのは16世紀の中盤ぐらいでして江戸時代初期にあの寺小屋が全国に普及し始めまして寺小屋で指導されたのが読み書きソロ版ということで全国に広がったとされておりますやめソロ版教育は昭和になりましてから私塾が台頭してきました第二次世界大戦後の日本の驚異的な復興には そろばん教育が大きく寄与していると言われています。<音楽> 学校教育の中では今3年生と4年生の教科書の中に入っているんですけどもほんの数時間するだけですのでそろばん軸で腕を磨くっていうのが普通です。はい 計算機の普及によってもうソロ版は20世紀の輸物になるんじゃないかとソロ版学習の効果は物事を早く正しく処理することです20世紀のソロ版は計算器具ですけども今ソロ版は能力開発器具と言えるでしょう こんにちら。碁盤を始めたのは幼稚園年長の終わり頃です。初めて変わったところは、えっと、学校の算数とかで<笑>なんかちょっと計算が早くなったり、集中力がついたところです。暗算は六桁かける六桁を十一秒くらいで解けます。 ソロバンだと7桁かける ×6 桁の問題をできます最近は、えー、フラッシュ暗算といいまして、えー、モニターに数字が点滅するわけですねその数字を足していくとそんな競技も最近はありますソロバン学習の効果は、えー、右脳が 発達すると言われています電卓はあくまでも機械がしますその晩は頭で考え指を動かし人間がします億万円円その過程において集中力、忍耐力 情報処理能力とかいろいろなものが、えー、身についてきますから、はいごめんさん。計算力以外の影響力についてはやはり集中力です。 娘を見ていてても「明日小テストなの?」って言ってても本当にいつしたのっていうぐらいの短時間の間で暗記ができるっていうことはやはり集中力の賜物かなっていいううふうに思います。手は体の外に出た脳であるっていうふうに言われています。手指をを動かすすことは脳を活性化するっていう実際にそうだなというふうに感じています。 でソロ版の究極の目標はソロ版を使わずに頭の中にソロ版が入って、えー、暗算で計算できるようにすることです暗算をしているときは頭の中が真っ暗になってそこに本当に玉だけが単体で1個だけとかそういう感じですというようにその えー、記号を反偽象物ですね、暗算の場合は置き換えて、えー、計算するということで、えー、筆算ではできない、えー、超高速暗算ができると、それをそろばん式暗算というんですね。秒<音声>はい8377 8377 大人がソロ版を始めると他の計算方法にあまりにも慣れすぎているためにソロ版で1から計算をするというのはすごく煩わしく感じるんじゃないかと思いますソロ版で得た技術というのは院と上級まで頑張った方は多少技術が落ちるぐらいで一生続きます<音楽>